到着でーす。お帰 り, ーおかえりー。帰ってきました。お帰 り, ーおかえりー。はい。到着。暑い暑い日じゃなくて。トミさん。<笑> 荷物しか映らない、はいはい、かないい、いいは来たお帰り覚えてるおーい<笑>薄いな反応落<笑>ちゃんおりあー着いたねとし て, てね。 あいいいいいいいいははそうと、ととも何もらられてすかなかだけしままえね、えらいね、じっっととるや大丈夫、ああ、あいい、ね、上上上手手手のまま用品もり頑張もうちょっとだけ、はいはい、あ, ー 上, 手いいあー上手だった。 い, や い, やいますよ。はい、はいはいはい 偉いね。 はい。